差別する人間にななって欲しくない親にも差別をする人間になってほしくありませんいわれのない偏見で結婚を反対され まあね、正しい理解をしてほしいんだったら、まずデマを流すのをやめた方がいいんですよ。これ香川県が流しているデマ CM ですね。で、前回の動画でね、結婚差別はもうデマ、捏造、プロパガンダって っていうことを断言したらですね、やっぱりね、コメント欄とかに湧いてきたり、あとメールしてきた人もいますね。そんなことはないと、まだ結婚差別あるんだ、とか言ってね、言う人はいるんだけども、あのね、だいたいそういうデマを流してる人の、ね、パターンっていうのはだいたい分かってきました。もうね、もうそういう人って思考が単純なので、もうパターン化できるんですよ。で、まず5パターンあります。じゃあ1つ目から紹介しますね。まず1つ目は、捏造妄想ですね。 で、熱造っていうのはもうこれは意図的にやる場合もあります。日頃から差別ある、差別あるって言ってね、言ってる。まあ、それが仕事になってるあの自治体の職員だとか、あるいは活動家の人とか、もうそういう人はもう平気でもありもしないことをね、熱造する人がいます。もうそれは意図的だったりとか、もうね、本当に差別あるのかって言われて、もうあるって言わないと自分の仕事なくなっちゃうから、もう何の根拠もないのにある、あるって言って言う人。あとはもう妄想、本当に。 そのいや差別あるって言って、僕に主張するんだけど、それ見たことあるんかって言ったら、いや、実は自分は見たことないって言って、結局ね、もう何の根拠もないのに、なんか勝手な想像でそういう そういうふうに言ってる人。だから一つ目がそのパターンですね。で、もう一つは人から聞いたっていうパターン。で、人から聞いたっていうのもね、それもね、じゃあそれいつ誰から聞いたのってなるともうあやふやなんですよね。それこそもうひどいなともう何十年も前の話だとか、そんな話とかね。あるいはなんかネットの書き込みだとか、解放新聞で見ましたとか、あとさっきみたいな自治体の CM でそうやって言ってましたっていうことで、そんな完全に受け売りなんで、じゃあそれ本当なのかと、具体的にどういう内容だったのかって自分でちゃんと検証しないで。 勝手に言ってるわけですね、だからそういうもうまた聞きっていうパターンが2つ目、ね、3つ目はですね、部落差別にこじつけるっていうパターンですね例えばですね、ご承知の通り、裁判やってて、解放同盟関係者で身内が差別されたっていう人がいるんだけども、じゃあその身内どういう人だって言ったら、暴走族の総長だっていうんですよね、で何千人も率いて、枕元に日本刀を置いてたと、女子高生に。 結婚断られて差別だ、血の波を流したって言うんだけども、なそんなもんね、暴走族なんかやってるからこう、手よく断られたっていうだけで、そんなもんブラック差別は何でもないでしょそっちの方がメインの理由でしょと思うんですよね。あと昔の話だとね、広島でなんか学校の先生が結婚差別して女子高生が自殺したっていうような話があったんだけども、あれなんかものすごいね、解放同盟が祭壇まで作って慰霊会とかやったんだけども、それうさん臭いのはね、まずその、 差別した教員っていうのは共産党系のね、先生なんですよ。で、その自殺したのが、そう教え子の女子高生ですよ。それは。 教師と教え子っていう関係なので、そのブラグうんっていう前に、そのうまくいかない要素っていうのがありすぎるんですよね。だから、それで破綻したのを、たまたま先生が共産党系だったからね。解放同盟と対立してる。だから、差別にこじ捨てたんじゃないですかって僕は思いますよ。あとはね、は、まあ、聞いたんだけどね、そのやっぱり経済的な問題で結婚がね、できないっていうことあるじゃないですか。経済的な理由っていうのはすごくありふれてるんですよね。 で、そういう場合に、じゃあ、貧乏になったのは差別のせいだから、これも結婚差別だとかね、そういうふうにね、こじつける人っていうの も, もう平気でいますね。4番目、自分からブラックっていう人ですね。自分、結婚差別されましたっていう人がね、じゃあなんでそもそも、じゃあブラックでわかったのっていうと、大, 大体で、ね、自分で言ったっていうパターンですよ。で、まあ仮にね、相手から、じゃああなたブラックじゃないかって言われて、はい、そうですなんて言うのもおかしな話なんですよね。 でこれも、もっと分かりやすく説明しますよ、例えば、お願いです、自分、娘さんと結婚させてくださいみたいなことを言ってくる人が、こう額にね、こうなんか緑色の文字で、童話とか入ってたらどうします、入れ墨で。 おかしいでしょちょっとこいつはって思うでしょだからそういうことなんですよ。その、部落出身だから差別されるっていうのと、この自分から自分部落だ、う話だって言っておかしいって思われるのはこれ別問題なんですよね。だから自分部落出身っていきなりそんなことをね、アピールしてね、それで、うわ、こいつちょっとおかしいんじゃないかって思われるっていうのは、それは差別と言わないと思いますね。 で、5番目。最後はこれはね、いわゆるスピリチュアル系とかね、精神障害っていうパターンですね。やっぱね、どうしても一定数いるんですよね。で、ツイッターなんかに、その、童話電磁波とかね、えっ、ー、と、ブラックストーカーって検索したら、いっぱい変な書き込みが出てくるでしょこれは明らかになんかちょっと、精神に障害を負ってる。あとは、 まあまあよくあるのは占い師ですよ。占い師。あとなんかこう、こうオカルト商品を売ってるような人とか、そういう人っていうのは、やっぱりね、その、ブラックの起源はなんか朝鮮人だとかね、なんか特別な血を持ってるとかね、そういう風に信じ込んじゃってるんですよね。だからこういう人っていうのはもうちょっと差別というのとはね、もう全くカテゴリーが違うんですよ。これは一種のね、鳥取県の平井知事の言葉を、 借りるとでやはり、えーまあ、心の病のような、えー、状況であろうかなというふうに、えー、思いますあるいはもう本当に心の病かっていう状態で、でこれを差別って言ってしまうとね、もうきりがないんですよね、これは差別じゃなくて、病気なんですよ、そういう人が相手だった場合は、それはもう、親子の縁切るっていうのは やっぱそれが一番いい方法だと思うんですよ。だってそういう、そういう人のね、なんか面倒を見るのって大変ですよ。死ぬまでそんな介護とかしたくないですからね。あんまし、それははっきりとは言いたくないけども。だからそういう人に対して必要なのはやっぱ治療とかカウンセリングというかね。まあなかなかそれも 100% うまくはいかないけども、病気の人の盲言までなんかこう社会現象のように言うっていうのはそれは僕は違うっていうふうに思いますね。 ということ で, ですね、えー、結婚差別悪質デマ5つのパターンでした。だから、結婚差別があるっていうふうにね、主張された場合は、この5つのパターンに当てはまってないかっていうのをよく検証された方がいいと思います。まあ、当てはまってますから 100%。でね、もういずれのパターンも共通するのは、じゃあ、その差別が、 あったって言うなら、具体例を出せと。じゃあその差別者の名前を出せって言ったら、大体ね、もうプライバシーだから言えないとかね、そうやってヘリクツこねて言わないんですよね。まあ、もう 100% 言わないんですよ。なんかプライバシーとかね、そのもっともらしいこと言ってるけどね、そんな差別者のプライバシーなんて守る必要ないでしょこのプライバシーっていうのはこんなもん言い訳だって、実はもう差別だっていうふうに断言するね。 自信がないわけですよね。あやふやなものを差別だって言ってしまったら、それは名誉毀損ですからね。差別だっていうふうにちゃんと断言できるんだったら、それは差別者の、ね、差別者の名前ぐらい言えるでしょ言えないっていうのは、それは差別する人を守るんですかね。で、最後に言いたいのはですね、うんその結婚差別はないっていうふうに言ってる人がね、 結婚差別をするっていうことは、まず考えられないわけですよ。むしろ結婚差別をしそうなのは、やっぱ結婚差別があるっていううに思い込んでる人じゃないですか。だから結婚差別があるっていうふうに思い込んで、まあデマを流してるような人がね、結婚差別をする可能性が全くないね。結婚差別はないって主張してる人に対してね、あれこれあれこれね、当事者の気持ちをくめとか言って怒るっていうのは、 全然違うと思いますよね。おかしいと思います。なんか差別者がね、差別しない人に説教してるもんだと思います。まあね、この結婚差別ありませんっていう話はね、これはね、もう恒例でやった方がいいと思います。毎年でも8月ぐらいになるとこういう結婚差別やめましょうみたいなデマ CM が流されちゃうんで、それに対抗するためにね、毎年恒例でこの企画っていうのはやっていこうかと思います。